実は腕なんか出しちゃってはい。今日いつもとなんか違いますよね。格好が今日はスイートメインということでですね。2人目を妊娠した時にマタ、ま、ニティーリンクスというものに。 でありましてストレスってあまり私レッスン行ってこなかったんですね実はあの1人目の時はマタニティヨガぐらいはやったんですけどマタニティピクスとかそういうエクササイズみたいなものがあるっていうのは知らなかったしダンスのレッスンは行くけどトレーニングとかって若い時皆さんあんま行かないですよね<笑>こうアラサーになってからこうだんだんだんだんこうピラティスとかヨガとか。 やりだすけれどもあんまり行ったことがなくてこのフィットネスに行ったきっかけになったのはその、まあ、マダニティビクスで結構知ったというかそういう世界があるんだっていうのその時に習っていた先生をですねお呼びいたしましたので楽しくおしゃべりしていきたいなと思いますあっ こ,、はい、こんにちは<笑>こんにちは も う, 会しいもう私の二人目育児の時の本当に。 からですね、えー、ご説明させていただくと2人目育児の時に初めて先生とお会いしましてまず結構マタィリックスってアップテンポというかヨガとかに比べてあの結構動くんですよねステップもあるしでそういう動きをえやってもいいんだ妊婦さんでっていう衝撃だったのとこの先輩に言うのもあの失礼かもしれないですけど教え方がとっても上手なんですよね 先生 の, <笑>あの私受けるの大好きなんですけど、まあ、ダンスレッスンを主に受けてきたんですけど4歳から受けてきて結構受ける専門の人なですよ私言ったらこの年までものすごいレッスン料受けてきたんですねだからいろんな先生この先生の教え方すごいなとか分かりやすいな難しいなとかいろんな先生を受けてきた中でもめちゃくちゃ分かりやすい教え方。<笑> がまずすごいなと思うんです。ねえー、嬉しい感動、うん。そんなこと言ってもらえたの。ええー、ありがとうございます。踊、ね、れちゃう、踊れちゃ う, う。なんかこう踊れる人がね、うん、あの来るわけじゃないじゃないですか。きっとフィットネスって。うん、そうなんか普段はシフです。普段はこうママとかこうオーエルさんです。でもたまにこう週一週二ぐらいは体動かしたいです。普段踊ってない人とかもねいらっしゃるのに、そういう方にもとってもわかりやすく。 説明され て, てもう多分ダンサーが見たらわかると思うんですけどこう踊りながら「はい次あと4回でこの動きに入るよ」っていうタイミングとかもバッチリなんですよ<笑>すごい気持ちいいタイミングでこう声がけをしてくれるというかもちろん子供連れで皆さん来られるっていうパターンもあるんですよねで2人目だかから上のお兄ちゃんが来るとか ありますそういう子供がうろうろうろうろうしてる環境で教えてるっていうのもものすごいスキルだと思うんですよ私は嬉しい<笑>そう言ってもらえると難しいでしょう実際、うん、お子さんとか、うん、ママの様子にもこう目を光らせておかないとやっぱ安全上というかそうそうそうそう、ね、気になりますよね、うん、もう右目と左目と違うところ見てる感じ<笑>装飾動物みたいな と嘘いそうそうんか自分も動いてるけど、うん、なんかもうパッてこの辺で察知して「はいはいはいはい」みたいな。<笑> 周りで い, い, みたいな、うん、いやいやいや<笑>そんなこと考えてたなんて全然知らないからも う, う学ばせていただいてました<笑>、えー、そんなこと言ってもらえると大変ありがたしいでありがたしいでもう<笑>そんなね中村先生のプロフィールをねちょっと今回のためにちょっと気になりすぎて教えてくださいと<笑>もちろん、ね、ダンサールーツを毎回ね喋ってるのでルーツを聞いていくんですけれども事前に送っていただいたプロフィールがすごいのよ<笑> いや い, やいやちょっと番組ダンサートークでこれやっちゃっていいのかなみたいないや<笑><笑>いやいやそんな金スマさんとかそういう波乱万丈系のやつで、ね、<笑>ご紹介した方が良かったのではっていうような結構私もねびっくりした経歴がいろいろあったんですけれども1965年7月生まれ あ, あいつそれ65年そして今月誕生日おめでとうございます<笑> 歳なすごい元気で明るい。 音楽聴くと、もうなんだろう、このざわめく感じそうそうそう、ざわざわ、わかりますよね、<笑>ダンサーの人たち。<笑>ざわざわざわって思ったときに、私、音楽が好きなんだと思って、<笑>バンド始めちゃったの、バン ド, か<笑>バンドなんだんなドラムとか始めて、<笑>なんか違うかもしれない、<笑>あれそれは面白いいバンドね楽しんだけど そのザワミキくはちょっと違うかもしれないと思って。はいはいはいはい。でやっとあダンスなんだって気がついたのが18歳だったの。はいはい、そうなんですね。いろいろこう音楽なんだろうなとは思っていたけども、うん、その時見かけたダンスっていうのは周りにいたんですか？映画かな？映画フラッシュダンスとかあの辺かもしれない。フラッシュダンスだレオタードの時だ。そうそうそう。<笑>もちろんレオタードだ。<笑> <笑>レーがレオタド当然レオタード<笑>ジャズダンスをやり、うん、いろいろバレエタップっていう舞台系のダンスですね当時で言ったらストリートダンスっていうよりもジャズダンスバレエタップってねこう舞台とかでやるような、ねうん、ダンスジャンルですよね2年間それをやっていて、うん、え十18から始めたんですよねそこの2年間が結構内容濃いんですけど、うんうんうん、オーディションを受けまくり ミュージカルの舞台テレビドラマのタイトルバックなどに出演まあすごい役よ全 部, <笑>全部役だよえだって、うん、言ったらその2年間18から20歳の2年間で、うん、修行期間とで現場を踏むっていうことがもう並行して行われたってことですねそうずうずうしいの<笑><笑>踊りだしたら、ね、もうできるって思っちゃうセンスよくない<笑>、ね<笑> どんな早勢<笑>、ね<笑>ね、いでもほらきっとさ若い人たちってさみんなもうとにかくギューッと詰め込んでやるじゃん、うんうん、ねそんな感じあここで凝縮されたんだ、うん、もうのめり込むと結構ギューッとできちゃうタイプの、うん、そうそうそうね女の子だったんですね何か、うん、ちょっとふ深いというかちょっとこう聞いてもいいのか、うん、あの気になるトピックが出てくるんですけど二十、うん、歳ですよね